観光客とテトリスト。英語としてはすごい似てるんですけど、これはもともと入国審査官の上司が、地国民はテロ行為を行わないんだから、観光客はテロリストのように扱えっていうところから来たみたいですね。あ、嘘っす。ということで今日も指定紹介やっていきたいと思います。凍結、凍結。で、相手は何もできないと。<笑>ナイス。 よろしくお願いします。相手の出来は、ヨイミア、アヤカ、バーバラっていう風な組み合わせだから、多分ヨイミアスタートの気がするんだよな。ってなったら、こっちは、えっと、ジンの、まあ、他モブキャラだから、ジンを出すことによって、風圧圏でキャラクターチェンジさせるっていう風な動きがいい。マジか。アヤカ来たか。アヤカスタートね。アヤカスタートね。 あやかスタートか。なら、オッケー、雷使おう。あやかスタートで来るんだ。ちょっとね、想定外だったわ。あれあやかスタートなんだええー、あやかスタートなんだね。え、珍しくないあやかスタートって。ちょっとじゃあ、氷つけて、次、風にして、拡散かな。 えー、あやかスタートか。えー、シンプルにちょっと動揺を隠せないんだけど、あやかスタートなんてする人いるんだ。あんま見ないよね。えー、ここ、ここ、ここでもらって、あと2使えばいいかな。2使いたいな。リツホン出してん、じゃあこうした時にリツホン出して2対スだけ回収。これで相手ね、4ダメージかな。合計入るから。 で、プラス11ダメージ入るっていうので考えたら、まあ、いいですえー、リツコン出すんだ、リツコン出すん、ね、だ。<笑>えー、最初のスタート、ヨイミアじゃないんだ。なんか珍しいよね、普通に。うーん。もう無理に攻撃しようとったま攻撃できるけど、実際攻撃しなくていい場所だから、攻撃しないで、ランド資料。 いや、純粋聖霊出すか。純粋聖霊出して、出す、カードなかったっけとりあえずカードは1枚引くから別にいいんだけど。純粋聖霊うん、そうなんだ。そっか。え<笑>最初から最後までちょっと同意を隠せないんだけど。えこのデッキってさ、凍結になってんのかな何にやってんだろうちょっとわかんないわ。 で読めなないいかもしれないキャラクターチェンジにダイスをちょっとあのクイックチェンジにさせてえー、っと2つ出してこれぶん殴られて多分こいつらしいね間違いなく。 純粋精霊で立ち回るつもりはないんだけど、純粋精霊実際強いんだ、これ。22222ってことでしょ ?8 の90で。一発銃弾出せるんだ、こっちで。じゃあ、 キャラクター出せる方が絶対にいいと思うし、1打目だから本当にもったいないような動きはしたくないから、キャラチェンします。ちょっとこれ出して、これ出して、キャラチェンさせますと。で、生物持たせて、2コースで1回分殴る。で、凍結凍結。で、相手は何もできないと。<笑>ナイス。 ヨイミア単体ってそんな強くないのさ。だからヨイミアだけ残して。うん。はい。多分これで降参するんじゃない<笑>俺だったら間違いなく降参するかな。多分ヨイミアスタートの方が絶対そのデッキ強いよね。 宵いミ後に残すメリットがガチでないんだよな。攻撃力もそんなにでかくないし、宵いミのいいところって言ったらもう多分完全にね、幻想爆発だけなんだよ<音声>。ありがとうございました。交差しないのはちょっといいかもしれん。やってて楽しいわ。お疲れ様でした。マジでこのデッキ強い。指定召喚のデッキは他にも紹介しているものが何個かあるので、ぜひ、 他の動画を見てください。では、ご視聴ありがとうございました。ええ、誰が一番面白いだってミスパミコチャンネル登録しか勝た ん, 勝たん